さあ始まりまし た, ーまましたー「少量チャンネル」さあ、はい、今日はえっとまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたお知らせをはいあります声はたね今のではい<笑><笑>、えっと、お知らせがありますそのあの質問コーナーの時に最後の質問であ質問コーナーパート2の時に最後の質問で、うん、えっとそのもしあれだったらその何 手紙とか送る場所なそのあともさこコメントでもらったよね、うんはい、もらったのでえっとついに設置しましたあらはいで 申, し訳ます申し訳ないが<笑>はいでそれえっと一応その住所はその下の概要欄に貼ってあるのでそこを見ていただいて、えっと、気が向けば気が向けば ファンレターなどいただけると、はい、嬉しいです。で、あのちょっとその送ってからで僕らにあのその届くのが若干ちょっと時間かかるので、ちょっとそ う, だ、ねうん、そうあのちょっと待っていただいてで、うんうん、もし来たらそれも動画とかね、うん、いろいろ載せれたらいいかな、うん。ちゃんと返事書くんだよ。返事書く<笑><笑><笑>、うん、と思ってますので、はい、ぜひぜひえっ、ー、と。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいっていうお話でした。はいって感じ。なのではいどしどしどしどしお待ちしております。ありがたいと思います。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、えー、気に入っていただければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ますではまた。また